ショックショックショックショックショックショックこのビこの動画ですねクモ ク, クモクモクモのトラウマの動画になってしまいましたみなさんこんにちはポリナですで今ですねヤギ崎公園公園という場所に いますでもうすぐですすね、もうすぐ夕日なんですけど、まあ、私は今日特にあまりどこ予定がなくて、まあ、ちょっと時間があってで、まあ、近くの公園まで行くかなと思いました。 でいつもどり自転車で来たなんですがこの八崎公園なんですがあやまあこの幕を見ているのでしょうか自転車禁止となっておりますだからまあ自分の足で歩きます ラベンダーといえば、こちらはいっぱいあるでしょでまあ<笑>ラベンダーのアイスクリームも人気そうなんですけど、まあ、こちらの八木崎公園はその 販, 売販売所は<笑>ないけど、そのも川口区の向こう側ですね、美味しい公園という場所があって、でそこは昼間ならね、そこは美味しい美味しいラベンダー。 アイスクリームがございます<笑>で、私はさっきそのラベンダーのアイスクリームのことを言いましたですねここは売ってないだって違うんですよ<笑>実はねご覧の通り ラベンダーアイスラ ベ, ラベンダーソフトクリームのサインがございますでももう今6時過ぎたんですね<笑>、うん、ラベンダーアイスクリームなしでございますね、ラベンダーがちょっと終わったんです 紫陽花が来ましたやはり夏ならアジサイの時期ですよねでなんかでかいですね私はいつもそのアジサイを見るとちょっとアフロアフロのことを思い出すねで例えばそのアジサイのかをやったらすごくすごく素敵じゃないのですね例えばモデルさんとかでなんか美しいドレスを着てで飾りとして 紫のアフロ<笑>それはちょっと面白いかもしれないねやばい見えるのでしょうか私今からし死ぬんですよ気持ち悪いそのでかさいや ちょっと待って、私どうすればいいですかえー、えー、この子もんですね。いや、助けてください。私なんか、ああ、ああ、やばい。ちょっと待って。ああ、どうすればよかった。もしなんか、ああ、手で触りたくない。でも、ああ、やばい。ああ、ああ、吐き気がする。<笑> じゃないのかな超でかい雲なんですけどやばい あ, あこの糸は何かならないのでしょうか<笑>やばいもうここから出る<笑>実際のお焼き物<笑> 私、なんか一番苦手な虫なんですがそれは雲ですよ、も う, お う, お う, おう。ないですね、そこに残った。いや、もう私は雲大嫌い、本当に大嫌いなんですよ。なんか、もももし、しね、もし来たらもう、 カメラさよならして、あ、叫んで、叫んで逃げるんですよ、もうそこまで苦手なんですよ。遠い距離から、ちょっとここから見ればいい。でも、ここはなかなか広いなんですが、ちょっとじゃあ、ちょっと。いや、いっぱい。いや、ちょっとやめます。こ こ, こから、ここから見るんです。でしょうね。 美しいアジサイの景色なんですけどちょっと雲雲雲たちがいっぱいいるだから私はそこに行けないで後ろにいるはとても美しいアジサイの景色なんですが雲の問題でちょっ と, <笑>ちょっとやめますもうショックショックショックショック こ の, この動画ですね、雲のトラウマの動画になってしまいました。<笑><笑>あお<笑><笑>わで。 公園の始まりまで来ましたでで。休みの時ですね、こちらはすごく大人気ピクニックスポットで、後ろですね、後ろ、そちらの木は実は桜なんですよ。でもちろん春ですね、4月、5月、桜はすごく美しく咲いています。 自然ねえ大自然は素敵なんか座る場所もあるしねよしよしよしはあでもほうシしシしシしシし回る回る回る回る回る回る回る回る回る回る回る回る回るに人がいないですよねなんかワン ワンちゃん も, も全部ワンちゃんも全部どこかに消えてしまいましたねえワンちゃんと遊びたいけどねもう暗くなったんですねでもその基本的にはすごく涼しい風がいてでまあ山梨の夏は今のところすごくまあ梅雨のことをちょっと 忘れましょう。梅雨以外ですね。今のところはすごく爽やかです。まあ、その、昼間の時ですね。も<笑>し暑くて、もちろん。でも、比べたらね。例えば、東京と比べたらね、すごくいい空気がございます。<笑>ではでは皆様、さよならの時間です。ご視聴。 本当に本当に本当に本当にありがとうございました。また会いましょう。